あとあれですよもうこれ触れなきゃいけないですよ ど, どれでしょうあのかいつまんで言いますけど、はいはいはいはい、あペンネームねミフズカさんですかねミフズカさんなんですかねカラーなんですけれども、はいはい、あの飛翔シーン飛ぶ飛 ぶ, 飛, ぶあ、はい、飛翔するシーンあの出会い頭ですあーぶっ飛ぶシーンねはいはいはいこれね<笑> 羊の皮をかぶったアルパカさんとかはいはいはいはいコスキュンマンさ ん,、うんうんうん、もうみんな気になってるんですよね私の方にもたくさんいましたわもうね多分読んじゃったけど<笑>そうそうぶっ飛んでましたねそれは ね, れね こ, れはこれは衝撃だと思いますそう私も衝撃でしたよ<笑><笑>ガンガンっつっつて。いやもうこれいやそれはみんなもう振り向くし向きます し, よしかもこの後ねごめんっていうこの軽い感じ うん、あのね、<笑>なんとか大丈夫そうみたいなの<笑>あのね体型みたいな、<笑>マリンちゃんも平気なのみたいな強い<笑>そうなのよ、びっくりしました、うん、で、あの五条くんの机もそんなに動いてないから<笑><笑>そう考えると、<笑>うんうん、だからあの真上に落ちたってことじゃないですかうんうん、このドンって<笑> 衝撃すごいだった。ええー、すごかった。よくね垂れ流すこともなく血を無事にいたなってすごい思いましたね。炭鉱炭鉱ぐらいなんですかね。ねきねできてるとしたら。そうもう忘れてそうですもんね。もうこの後の会話ね。<笑>そうそうその後も普通にシオンタんとか。そ, そうそうそう。でゴジョウくんの心配してるんですよ。<笑>そう そ, うそう怪我みたいなの言ってていやいやまず自分の頭を。 <笑>超心配ししてるみたたいいな思いましたでもこれは結構あのメールでもです し, し「規制恋」っていうねあの、はいはい、アニメ見ながらのツイートでもそうそうで、ね、たくさんぶっ飛びすぎやろたた、ね、みたいな声があって「<笑>いやそうなんだよぶっ飛んだんだよ」って、まあ、衝撃的な出会いだったんでね。<笑> こ れ, れですかね、もうジャイアントスイングでもしたんですか<笑>そう、何してたのかなっていうね、あの疑問が ね, ね。すごい、今時の高校生はそんなに派手な遊びをするのかもしれません。わ、ね、からないことがあるかもしれない。どう<笑>ということで、も本当にいっぱいありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。嬉す ね, ね。まだたくさん読めたらいいんですけど。うんうんね